水戸さん本当に続けてですがお願いいたします大丈夫ですか前の方に来ていただいても結構どんどんお入りくださいどんどんお入りください2023八重桜まつり本当によさこい騒乱で盛り上げていただきました感謝感謝でいっぱいでございますが これからは総取りで締めくくりたいと思いますお入りになってくださいどんどん入りください会場の皆様にはご一緒にということは避けさせていただきますまだコロナの方も心配でございますので拍手で応援をお願いしたいと思います大丈夫でしょうかもっとどんどん入りください私の皆さんも お気ををつけてて旗を振ってくださいストリート・オブ・ザ・ソーラン行ってもいいかなあっあの入場口の方にいる踊り子大丈夫ですかそれじゃあ構えていきましょうストリート・オブ・ザ・ソーランお願いします